今月のフレッシュマンは、阿蘇市黒川にあります。社会福祉法人、山並会、阿蘇くんわの里にお勤めの職員の方をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、お名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、森本良人と申します。ええー、二十歳です。で、そ住んでいる地域は乙姫になります。えー、森本さん、二十歳ということは、この前が成人式。はい。 そうですね、はいえー、こちらにはいつ頃からお勤めですか高校卒業してすぐからなのでもう1年と8ヶ月になりますあのどうしてこちらにこう働きたいと思った何かそのきっかけとかはあるんですか、はい、一応祖母の紹介でこういう仕事に興味を持ち始めてここの仕事をしてみたいなと思ってここに、はい、来ましたあの。普段はどんなお仕事をされてる 自分がいる生活介護事業の分場面でですね、利用者様の生活に直接関わるような入浴食事とかそういうそういった面で、はい、関わったりするような仕事をしています。あのお仕事は大変ですか？はい、結構大変ですね。でもその中でもこうやりがいだったり何か仕事のこう喜びみたいなところは何かありますか？ 意外と利用者さんに癒されたりとか、そういう場面もありますので、結構いいところはたくさんあります。はい、あの若くしてね。福祉の世界にこう働くっていうのはなかなかないと思います。けれども、あの本当に頼もしいね。人材だと思います、えー、ではちょっと個人的なところも聞いていきたいんですが、まあ、20歳なのでまだまだ先かと思いますけど、結婚願望とかはあったりしますか？今は特にはないです。ね。そうですね ね、まだまだあのお仕事とかね、いろいろ楽しいこととかもいっぱいあるので、ではじゃあまあ、例えばどんな人がタイプとかはありますか？家庭的でしっかりした人です、ね、じゃあ、まあ、いつか結婚するならそういう人？はい。ね、はい。じゃあそんな人とデートするなら、あそしだったらどこに行きますか？はい、あそむ景色がいいところをドライブとかしてみたいですね。 では最後にお勤め先の PR をあちらのカメラに向かってお願いします、はいえー、そくんわの里では、えー、知的障害のある方や、えー、身体障害のある方が集い、えー、一人一人の個性を生かしてですね、えー、働く喜びを知ってもらって自立をするための入所・通所施設を完備しトータルでサポートを行っております。また鳥取大学の 特許技術を使用した製法で梅製品を作って販売もしております、えー、と使えばわかる製品ですのでぜひ一度お試しください、はい、では最後に決めポーズで、えー、お願いします、えー、今月のフレッシュマンは麻生くんわの里にお勤めの森本さんをご紹介しましたせーのフレッシュマン